さて、えー、画像がつけるようになったので、これをラテフに入れる方法を説明していきますね。で、テフに取り込むのには、ファイルの形式は EPS 形式である必要があります。ントバウンディングボックスのついた、えー、形式でないといけない。ね。で、えぇ、ー、さっきつけたポストスクリプトの形式はだいたいそういう風うになってます。で、PPM 形式の場合は、えー convert というコマンドを使って EPS に変換してください。これはだからまあ。えー、この EPS はこれでいいんですけども、えー、さっき言った t2.ppm だったらば、convert、えー、の t2.ppm を fg2.eps、えー 名前は好きにしていいんですけども、EPS 形式にコンバートしてください。そしてですね、えー、じゃあ、サンプル用のファイルを持っていきましょう。今度はね、今日は第10回ですから、CP の、す、まあ、の、 アサインメント重点ってっていうのは今回の文なので、まあ、これをまずやってしまいますね。えー、えー、ここに持ってきます。で、えー、アサインメント重点って。で、まあ、この辺はどうでもいいんですけども、えー、ここに EPS ファイルを入れるということがなります。FIG1 になっ今作ったのは FIG2 でしたっけじゃあ FIG2 にしましょう。 それから t 3 i p s も表示しましょうか。じゃあ、私は、これをもう一つコピーして。じゃあ t 3 i p s こういうふうに幅を否定することもできますけれども、スケーリングを否定することもできます。その辺は自由にしてください。今で言いますね。じゃあ、pxdvi のアサイメント 0.dvi。そうすると、1ページ目はこの、えー、ク黒と赤の字が。 2ページ目は、先ほどの This is a pen のポストスキルの話です。こういうふうにして、自由に図に入れることができます。まあ、図の入れ方については、この説明にはフィギュアを使ってないですけども、まあ、フィギュアの入れ方の方も見てやってみてください。で、ここに今説明したことが書いてありますけども、今は、直接入れてますけども、ここでは。 先ほどのこのサンプルファイルではもう図とかにしてますね。この図の説明はすぐ今からいたします。さて、図や表の扱いです。ここまでラティフの文章に図や表が入れることは分かりましたが、この資料を見ていただくと分かるように、実際の文章では図や表というのは、ページの上端とか別のページとか、本文とは別に配置されますね。 それから、図や表にはタイトルと図表番号がついて、まあ、図1とか図2とか書いてあります。これらを行うためにはですね、えー、本体部分、図、えー、フィギュア環境はテーブル環境で書くま、えー、ここ行ありますけれども、ビ e ンフィギュアからエンドフィギュアまではこの図です。というふうになるね。で、それから、キャプチョン、タイトルをつけるのではキャプチョンコマンドを使います。 だから、簡単な感じですけれども、えー、例えば、正方形のだったら、begin, here, http. http の今今、あの、意味は今説明しますけれども。で、センタリングした中で、include graph で図を入れます。で、キャプションもつけます。これ、エンドフィアン。テーブルのもんです、ね、テーブルは、ま、表ですけれども、えー、テーブルのキャプションは大体上につけますね。 それからビビンセンター、ビギンタブラー、エンドタブラー、エン ド, ブラエンドセンター、ここまでがテーブル、えー。こういうふうなものをつけるのが普通です。